ね、今、ね、お姉様たちが持ってたの ね, ち ょ, ねちょっと気分先の上でねお正月のやつはちょっと小さくて見えなかったと思う一瞬登場だったのですてなお正月皆さん迎えられるようにね、はい、では今日の定番曲となっております最後 アップアップ、ね、のご当地ダンプでございます。それでは踊ってまいりたいと思いますね。マネマネ魔法遺産だったので、ね、この ね, ね、まあ、お願いいたします。なんかこう、ね、真似してみてください。 あ り, ありがとうございました。ではお客様にね、寒い中本当にありがとうございます。感謝を込めまして一度で、はい、ありがとうございました。いはい、ではあの少しお時間空きますけども一時間。